カメラが撮えていました埼玉県川口市で高級バイクが盗まれる事件があり警察はカメラに映った2人組の行方を追っていますマスクや帽子で顔を隠した犯人グループは盗難ねーオートバイの車輪を台車に乗せこの辺にもいるんだな ま, んまと順、まあ、うちは倉庫に入れてあるから大丈夫かな狙われたのは およそおあ明日友達来るって言ってたのに何にもないや買い物行ってこよう。 お。<音声> oh. あ、まぶか。はい、百十番警察です。事件ですか、事故ですか。バイクが盗まれたんです。買い物から帰ってきたら、ガレージの鍵が壊されてて。場所はどちらになりますか。<音声> G. P. S. が移動してる。 本部より各車両へ現在川口市内においてバイクの盗難事件発生マル秘については盗難車両の GPS 情報により画像方面へ逃走中とのこと。 まだ近くにいる。 にがなかったら V ガンマは今頃どうなっていただろうかバイクの盗難は日々身近なところで起こっている次に狙われるのはあなたの愛車かもしれない